車を解体するだけで300ドルなんて割のいい仕事だなふうはいお疲れちゃんこれが報酬ねあざますお県から電話だおいユウやったなお前がアメリカの労働者を煽動して車をぶっ壊してるところが全世界に放送されてるぞええもう国に帰れない